はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですね久々に町田の29さんに向かっておりますというのも29さんねまあいつもいろんなチャレンジメニューを出しておりまして今回もねカレーの早食いのチャレンジメニューができたということで早速お邪魔しに参りましたということでお店の方へ突撃したいと思います はただいま店内の方に入ってまいりましてもうすでにねチャレンジメニュー目の前に出てはいるんですが今回チャレンジするメニューはこちらでございます。1キロのカレレー早食いチャレンジということでこちらのチャレンジメニューのルールの方がこの 1kg のカレーライスを制限時間1分以内に早食いをするチャレンジとなっておりました。 え32秒が最速だそうです1分以内に食べきった場合は料金が無料記録の上位者3名には賞金が出るそうですでこれスタートを始める前にもちろんこのまんま食べてもいいみたいですしもうねルーとライスを先に混ぜちゃって食べてもいいそうなので挑戦する皆様のご自由にねこう調節してみてはいかがでしょうかということで食べ終わる際には口の中に入っててもお皿になければそこでストップになるそうですプラス、お皿の上上にね 10g 以上 もし具材が残っていた場合には失格となるそうなのでそこだけはね気をつけてくださいあれこれはもう置いたまんまのお椅子こうやって持ってたらダメな、ね、の持ってても OK です持ってても OK 持っ て, てもスタートで口に入れ始めるあ、わかりました今日僕はこのカレーライスチャレンジをこの3回ね調整する予定となっておりますので1回目はとりあえずそのままねあの混ぜずに食べてみようかと思っております今日はカメラが1台、2台、3台の4台と業者ですかこれは業者です業者<笑>ですはい そう僕の方は準備大丈夫なのでタイマースタートの掛け声お願いしてもよろしいでしょうかはい5秒前でいかせていただきますはい5秒前4321スタート、はい ダメだごめんました<笑>大丈夫です<笑>どうぞ続けてください<笑>混ぜないとすげえだ<笑><笑><笑>めっちゃこぼすじゃん めっちゃルー残ってんじゃん<笑>でルーがこぼれ<笑><笑>ルーまだまでこれ失敗だこれ完全に<笑>終われない<笑><笑>終われない<笑> 記録は何秒でしょうか ？88 秒補給です。ひどい<笑>チャレンジすら失敗してるって普通に。<笑>あのー、一発目はね。こんな感じで混ぜないのは無理っていうことがわかったんでえー、2巡目はねちゃんと混ぜて綺麗にね。食べていこうと思います。<笑> はい、ということで今ね2巡目のカレーあの持ってきていただきましてさすがに2巡目はさっきのね失敗があったので今回全部混ぜてみようかと思いますこれ1回ルー混ぜなきゃダメだねうん1巡<笑>目はネタ枠のチャレンジャーになて言っちゃいましたが2 <笑>回目はねガッチリいこうガッチリといやでもこれはムズいなマジで亮太 の, の話じゃないですね作戦もうめちゃめちゃムズいわ はい、ということで今ね2巡目の準備が整いましたすべて具材を混ぜ合わせてやっぱねスプーン遠いと時間がロスしちゃうのでこう片側にくっつてあります<笑><笑>でなんかもう自信暗記ですもん失敗しちゃってうっ<笑><笑><笑>って食ったらいいのっていう<笑>じゃ あ,、はいじゃあえー、とまたお願いしてみよろしいでしょうか<笑>、はい、これは4 3 2 1タート あと、うんうん。時間は<笑>。どれくらいでしょうか。三十三秒ゼロ九です。微妙ー。<笑>なんて微妙。 33.09 とても微妙こすならこせって思うし<笑>あの、いけないんだったらもうちょっと離せる<笑>一番微妙でも 思, 思いましたあの、ギュッとしすぎたらダメだった寄せすぎちゃうと位置によって一口でストロークで入ってくる量が変わってきちゃうんでこっからの距離で一口分って決まってるからやりやすい気はしますその 同, じ同じ一口をずっと繰り返す方がいいっていうの う,、ね、うん いやはいということでえっ、ー、と2巡目一番微妙なタイムを出しましたが、えー、続いて3巡目に参りたいと思います<音楽>はいということで、えー、ただいま3巡目になりまして、えー、ちょっと先ほどのね反省点いくつか生かしながら、えー、と混ぜて準備していこうと思いますいやーこれどうしたらいいのかな<笑>でもう分かんないですねこれ均密にこうルーは。 あのタイムロスになるのでちゃんとお米に染み込ませてはいということで今ね第3順目の準備が整いましたこれできる限り平らにして一口食べる際の量があんまり変わんないようにしております難しいの縦に行った方がいいのか横で攻めていった方がいいのかこう回ってよしはいじゃあちょっともうちょっとこれ距離縮めてはいじゃあお願いしますよろしいでしょうかはい、はい 4321スタート 28秒4、今のところ記録は超えてはいるけど、あと残りのグラム数ですね、これ超えてるな。はいグググラララムムム 28秒4ということで、えー、今のところ現最高記録更新でチャレンジ達成ということでありがとうございます。 ギャグみたいいななをししてて一番つまらない巻き方をして最後に3十目で持っていくっていうただねこれお腹に容量があって、まあ、食べられる方は何回も一応事前に予約すればチャレンジはできますで食べ方とかね本当にコンマ1秒2秒の差で結果出てくる試合なので何回か繰り返していくたびにこう食べやすさを見つけて絶対にタイム伸びると思いますんでぜひねあのお腹に余裕がある皆様はこれ何度かねチャレンジをして自分の一番早い食べ方を見つけてぜひあの僕の記録 を更新してみてくださいで、まあいつもね、僕29さん来るときはチャレンジメニューとかデカ盛りいただいてはいるんですが、もちろんねあの普通に美味しい、もうめちゃめちゃ美味しいハンバーグとかね、いろんなお酒も提供しているお店ですんで、大食いの方じゃなくてもね、ぜひここにあの29さんのみに食べに来てみてくださいはい、ということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画良かったと思ったらチャンネル登録、コメント高評価お願いします。今日はもう焦りすぎていただきます。ごちそうさま忘れておりましたすいませんでした。皆<笑>さん、じ